こんにちは。ニューヨークとニュージャージーで骨盤調整コアヨアを教えている村井由紀子です。今日は、えー、と妊婦のお母さんが、えー、と明日妊婦健診っていう時に おしっっっことっててタンパクトってむくみとか調べますよねあれで絶対むくみのテストパスするあのそのぐらい効果が高いリンパマッサージをお伝えしますね。でこれは産後直後でむくみがすごくひどい方とか産後の直後のお母さんで運動ができないからなかなかねあのむくみやすいのでそういうお母さんとか逆に、あのー、もう。 子供は10年か20年前に産んだんだけどずっと足の先が冷えてその冷え症が治らないのよねってお母さんにもすごく効果が高いリンパマッサージすぐにできるのでぜひやってみてくださいそれではいきますねまずは右足の裏を左足のかかと T の字になるように踏んでいきます T の字ね。でそうしたら手前についてこうやって前後にギッたンバックをしながら自分のかかとで自分の足の裏踏んでいきますねで足の裏全体をよくほぐします足の裏ってあの体全体のツボが入っているのでこれやるだけで、ね、体全体のツボを押すのと同じ効果がありますからぜひやってくださいでそしたらお尻を置いて左足前に出して右足上に乗っけますねあ 手の指を足の指の間にしっかり奥まで入れて、で、ぐーっと手つかんで、足の指の間刺激します。で、大きく回しましょう。でもしこの時、足の指の間すごい痛いっていう方は、足が閉じ始めてる、指が閉じ始めてるっていうことですごくこれは危険なサインなので、あのーね、骨盤とかも歪む原因になりますから、しっかり足の指の間刺激しながら大きく回しましょう。 はい、そしたら、つま先と膝頭を持って吸って吐きながら、指を手前に折って、すねをしっかり伸ばします。はい、吐、はいて、かかとを押し出して、で指を反り返らせて、足の裏の皮をしっかり伸ばしますね。はい、そしたらもう一回手前に持ってきて、で、もう一回かかとを押し出しましょう。そう、このね、足の裏ってね、あんまりね、しっかり歩いてる人じゃなくて、足の皮って伸びてないんですね。そうすると、歩いて何にも、 何にも段差がないところでつまずくのこの足が指がこう上がらなくなるんですよ足の裏の皮がもうここの筋肉が硬くなっちゃってるからだから 歩, 歩ければいいんですけどあの赤ちゃんがいるお母さんとかねなかなかね妊婦さんとかもそんなにテクテクテクテ ク, テク外歩けないのでそういうお母さんはね家の中でぜひこうやって足の裏を自分で伸ばしてあげてくださいで桃の付け根持ってきて右手でトントントンと軽く股関節をほぐしますで足を置いていただいて内くるぶし下がったところここを トントントンとダーツしていきますこれはね意識を足のこの内側ラインに意識を持ってくるためですねで内くるぶしのすぐ上親指の爪の爪ねこうやって重ねます重ねて内くるぶしのすぐ上を軽くじわーっと押して離すちょっと上じわーっと押して離す繰り返しながら膝の下まで上がっていきましょうでこれ あんまりぎゅうぎゅうやると、あのー、よくないので、もう本当に気持ちいい範囲で軽くやってあげてください。で、今度、ももの内側ね、ここ、指を使ってお肉をつかみます。つかんで引っ張る、引っ張り剥がす感じ。つかんで引っ張る、つかんで引っ張る、つかんで引っ張るです。でここはももの内側ひにをか 泌尿器系の筋肉流れているのでしっかり柔らかくして刺激してあげてくださいね。で前面と外側と裏側、お肉を掴んで引っ張りますよ。でもしこれ掴めなかったらもうね筋肉と筋膜がちょっと癒着し始めて筋肉硬くなっちゃってるってことなのであのまあ、安心してね手でこれをほぐせばだんだん掴めるようになってくるのでぜひやってみてください。 ね膝の表と裏、特に裏ですね、しっかり温めて、ね膝の裏って大きなリンパ感が通っているので、ここの詰まりがあると、ふくらはぎとかね、あのむくんでくるので、で足を伸ばして、つま先から、もものつけ根まで、手のひら、べとーっと這わせるようにやっていきましょう。はい、そういうときに手、ちょっと後ろについて、こうやってやると、今やった方の足がね、じわーってなってるのを感じられると思いますね。はい、そしたら反対いきましょう。 左足の裏を右足のかかとで T の字にして両手を前にしてこうやって踏んでいきますね。でそしたらほらこれだ妊婦さんお腹が大きくてもすごく安全に足の体全体をねのつぼ、ま、マッサージしてるのと同じ効果があるのですごくいいと思いますよ。でお尻を置いて左足じゃなくて右足前に出して左足を上に乗っけます。 そうこれはねあの、妊婦さんはすごくむくみやすいので、あの妊婦健診の前とかすごくいいんですけど、あのこれは産後10年、20年、30年、40年、もうね、ずっと一生続けていただきたいぐらいのマッサージなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、そして膝頭のつま先持って吸って吐きながら手前に持ってきます。はい、かかとを押し出して指反り返らせて足の裏の皮をしっかり伸ばしましょう。はい、もう一回手前に持ってきて、 押し出していきますねはい、そしたら腿の付け根持ってきて左手でトントントンと軽く股関節をほぐします軽くでいいですよはい、そしたら足置いて内くるぶしこの下がったところですねここ、ここダーツしていきますトントントンってダーツしますはい、そしたら内くるぶしのすぐ上親指の爪と爪重ねて吐きながらじわーっと気持ちいいところまででいいですじわーっとして じわーっとしていきますはい、そしたらももの内側掴んで引っ張るで、ももの前面外側はい、開始そしたら膝の表と裏しっかり温めて足首からももの付け根までなで上げていきましょう 上へ行きますね。上半身行きましょう。右手を上げて肩甲骨を触って二の腕を掴んで引っ張るです。これもね二の腕のここここをしっかり掴んで引っ張る掴んで引っ張る掴んで引っ張るです。脇の下しっかりと奥まで入れてここもしっかり揉んでいきますね。でこの前のひだですね。この脇の下の前のひだここを親指と四本の指で挟んでここをね柔らかくしてあげてください。 で今度親指だけ突っ込んで4本の指こうやってね後ろに回してここの膝をしっかり揉んでいきますねはいそしたらそのまま体側をお肉をつかんで引っ張るお肉をつかんで引っ張りますお肉をつかんで引っ張りますこれもね最初つかめない方多いと思いますがだんだんつかめるようになってきますよはいそしたら手前についてこうやって潰すように手をねこうやってこうやって潰すように揉んでいきますね 反対に行きましょう左手を肩甲骨を触って二の腕を掴んで引っ張る掴んで引っ張る掴んで引っ張る で, すで脇の下ここしっかりと揉んでいただいてで親指突っ込んで4本の指後ろに回してで体側掴んで。 手前に出して、手首から肩先まで、こう潰すようにね。はい。はい、これで今日のリンパマッサージは終わりです。ぜひやってみてください。